が、9月13日付のオリコンデイリーランキングで38万543枚の売り上げを記録するなど、絶好調のキングピンス以下、キンプリ。同19日、所属レコード会社ユニバーサルミュージックの公式サイトでは、早くも地なるシングルの発売情報を先出していたという。 しかし、その案内ページはすぐに閲覧できなくなり、予期せぬフライング発表を受けて、ファンは騒然となっていた。キンプリは、ジャニーズ事務所とユニバーサルミュージックが共同で設立したレーベル、ジョニーズ・ユニバースから CD などを発売中。ネット上のファンの書き込みによると、19日朝の段階で、同レーベル公式サイトのトピックス欄には、ニューシングル。 月読み、彩り、ユーナバーサルミュージックストアにて、ツアー会場限定特典付き CD 予約受付決定。と題したお知らせが掲載されていたとか、11枚目となるニューシングルの発売日は11月9日とのこと。現在開催中の全国ツアー、キング n d サリーダット2022ケラメイドインからの球場、愛知、福岡、北海道の4会場で、特典。 チケットホルダー好きの CD 予約を実施するという説明も記載されていました。このニュースの日付は2022年9月20日になっており、どうやらレコード会社サイドが誤って前日に情報を公開してしまったようです。 後に、この告知ページは閲覧できなくなりましたが、SNS 上には複数のファンによって、当該ページのスクリーンショットが拡散され、情報が広まっていきました。ジャニーズに詳しい記者。この事態に、ファンたちは困惑。ネット上には、まだ19日だけど、情報を出していいの金プリのシングル情報をフライングしてる。ユニバーサルは大企業なんだから、しっかりして。 コンサートで大々的に発表する予定だったとしたら、ありえない失態、などと呆れる声も上がっていた。なお、キンプリの公式ツイッターは19日午前10時20分に、キングプリンスのハッシュタグと共に、グループのロゴ画像をアップ。何やら意味ありげな投稿だったが、 フライング解禁の一件を把握しているファンからは、ユニバーサルは公式追の焦らし発表を台無しにしたね。公式のにおわせ追がまぬけな感じになっちゃった。フライング発表がなければ、ロゴに驚いてたのかなぁ。といった声が漏れており、シングルのリリース情報を手放しで喜べない状況となってしまったようだ。キングピンス、新曲、トラサトレイス。 発話会場限定特典好き CD 発売でファンから不満も、そんな中、キンプリは19日に神奈川横浜アリーナでコンサートを開催。午後12時30分開演の昼公演にて、メンバーが正式に WA サイドシングルのリリースを報告したという。10月期は、メンバーの平野仕様が連続ドラマ、黒詐欺、TBSK、高橋山も、ボーイフレンド降臨。 テレビ朝日系で主演を、務めニューシングルの収録曲、月読み彩りはそれぞれ主題歌に起用されるそうだ。19日午後8時の段階では、ユニバーサルミュージックの公式サイトに11枚目シングルのリリース情報は掲載されていないが、ライブに参加したファンのレポートが SNS へに複数流れたことで、ニューシングルの発売は確定情報として拡散。ファンからは、 発売決定おめでとう。と祝福や歓喜の声が飛び交っている。なおリリースしたばかりのトラサトレイスは発売前にツアー会場限定特典付き CD の予約を受け付けていました。これは初回限定版 AB、通常版のいずれか1枚を予約するとチケットホルダーがもらえるというキャンペーンです。当初はツアー前半の静岡。 北海道、大阪の3会場のみで行うと発表したため、ファンの間で全会場を対象にしてほしい。3会場だけなのは不公平、と物議を醸すことに。しかしその後、9月16から19日の横浜アリーナ公演期間にも会場で同キャンペーンを実施。加えて、今後の休場、10月1日、2日、愛知、10月6けら8日。 福岡10月15、16日、北海道10月20日の会場で月読み、彩りを予約してもチケットホルダーがもらえるそうです。トラサとレイスのリリース当初から月読み、彩りのスケジュールも決まっていたということでしょう。どうこうしたツアー会場限定特典付き CD が売り上げに反映されたのかどうかは不明ながらトラサとレイス ワオリコンデイリーランキングで初登場1位を獲得している。情報解禁のタイミングをめぐるトラブルに見舞われた、月読み、彩り。だが、引き続き良い結果を残せるだろうか平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。